大きな栗の木の下であなたと私仲良く遊びましょう大きな栗の木の下で小さな栗の木の下で 花栗の木の下で。